どうしております勝負で す, 勝負です、えー、ありがたいことにですね僕たち勝負は今年で5年目を迎えることができましたそしてですね5年目の勝負、えー、そして毎年参加させていただいておりますこの犬山陶芸祭5 回,、ね、5回目の犬山陶芸祭でございます、えー、この5年分のいやそれよりもっと大きな笑顔とパワーでこの会場を精いっ盛り上げますどうぞよろしくお願いしますよろしく See? たくさんのご声援どうもありがとうございました